皆さんおはようございいます眩しいただいま時刻は朝の7時8分え群馬県の前橋インターを降りたところですで前回に引き続きただいま参加している「絶景ハンター」っていうスタンプラリー企画でスタンプポイントがえ群馬県にも2か所だったかなえあるので。 えー、そこ目指しつつなんか気になったところがあったら立ち寄りつつで春のイカホエリアを走ってこようと思います行くぜ前橋からの高崎市街の渋滞を抜けて今。 二百十一号線走行中です。ようやく気持ちいいワインディングになってきた感じ。あ今川温泉。うん、ここから三十三号だ。前方には榛名湖行きのバスが走っております。 ここから伊香保方面までずっとつながってるのがこの33号線なんですけどこれがイニシャル D の舞台にもなったコースなんですよねでっかい鳥榛名神社だパワースポットって言われてるとこだよね 三。三十四。春の子。あ、すごいすごい、目の前だ。あ、お土産屋さんも。まだシャッター閉まってるけど。点々とある感じだね。 ね、えあめっちゃ空気が澄んでるわで春の湖は全国で2番目に標高が高いところにある湖だそうで1位は栃木の中禅寺湖だったかなそうと言ってる間にスタンプラリーポイントに到着した 春名湖南駐車場、ここかな着 い, いたえーと、春名湖南駐車場スタンプ押す バイクで来てた方2人に話しかけていただいて、結構、続々とライダーが入ってきてましたね。 ストレートでいいねそうそう榛 名,、ね、名山が噴火してあの丸いくぼみができてそこに雨水が溜まってできたのが榛名湖となんかそういう過程を考えると自然ってすごいよね う<笑><音声>んいかほ温泉これより7キロ先エアピーン 見しこの辺ボコボコやし<音楽>ねこ10月とはいえ山の方は結構もう寒いねちょっと冷えてきた。<音楽> エリアで休憩をとります。はい。ここねイカホの無料駐車場です。 温泉街をちょっと散策します。ていうかなんかお腹空すいたから何か食べたいな。 けども、ご飯屋さんがね、ほぼ閉まっちゃってるねあっどうぞやってみますかはい、どうぞいらっしゃいませーさま、姫様でいらっしゃいませ、はいそ ジンジャエールはアルコール入ってないのもあるんですありますよじゃあそれください三百円になりますはい。手作りのジンジャエールって珍しいでしょそうですね、えー、神社でやってる神社ですからねなるほど<笑>なかなかないですよ、はい、かけてるんですねはいじゃ神社からのエールを入れますからね これが一番の大事なんですよ、うん。お客様にいいことがありますように。はい。あハートだ。可<笑>愛 い, い。<笑>ありがとうございます。はい、こん中から一回指差してくれますか。神社の運試し。えどうしようじゃあ。あれがいいかな。これで。はいわかりました。あとで緑の紙の裏を見てください。はい。神社お越してもらってありがとうございます。すはいいただきます。 でせっかく伊香保温泉街にに来たので温温泉泉入りますイカホ温泉は黄金の湯と白金の湯っていう2つの源泉があって今から行くところは黄金の湯の方ですで私最近ですね、えー、温泉ソムリエの資格を取ったんですよ、ね、温泉のいろんな泉質とか成分とか勉強して詳しくなったんでなんかちょこっとそういうどんな温泉かっていう解説も 交えながら紹介できたらいいなぁなんて思ってますイカフォはこうやって直接飲める飲鮮所がありますこれ水の匂いがすごいんだよねなんかちょっとね飲めるんだけど飲む気にはなれないな 返お願いします。はい 入ってびっくりしたんだけど、あのー、洗い場がないタイプの本当に浸かるだけの露天風呂でした。もうちょっと汚れてる部分は念入りにかけ湯して入るって感じですね。もう脱衣所とかを含めても作り全体がね、こういい意味でこうチープな感じでね、こう秘湯感が半端なかったですね。で今日入った、えー、小金の湯の洗、えー、出銘は。 カルシウムナトリウム硫酸塩泉炭酸水素塩泉塩化物泉という泉質名がついてるんですけどお肌がしっとりこう潤いと張りを与えてくれる効果があるクレンジング効果が高いお肌の余分な角質を落としてくれる効果がありますでとどめに塩化物泉これが塩のパックみたいなもので肌をコーティングしてくれるので保湿 効果があるんですねなんで角質を落としてお肌に潤いと張りを与えて、えー、保湿までしてくれるというねこうトリプル美肌効果のあるこう素晴らしい泉質なんですよ。って聞くと入りたくなんないでさっき塩のパックって言いましたけど塩分が皮膚に付着して汗が蒸発するのを防いでくれるので保温効果もあるんですよ。 なんであの体が冷えがちな代ーの立ち寄り湯としては保温効果がある湯冷めしにくいっていうのはすごくありがたい選出ですね。といったところでしょうか。